11年ですね、うん。発表までは10年だけど。FT からは出たのはで、ね、FS, か FS からは1年です、ね。11年ですね。いやーだってストリートファイターでさえ読んでる前に10年かかって、うん、バーチャ11月末終わらなかったね。まあこの間もね番組そうそう、あのー、あの話しましたけどバーチャの発表が5月末にあって、はい、で原田のバーでバーチャ特番を原田さんの一人語り1時間7分。うんうんうん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 いうことで、呼んだら、あの。返事が来たんですけど、ツイッターの縦、縦読みを、僕は気づかなくて<笑>お。お酒飲みたいよとか、なんか。縦読みだったですよそうですね、はい。恥ずかしいもん。そう。も気づかない、ね。普通、ああいうのって、僕のフォロワーとかが、気づいて。あ<笑>あ、ほら、これ縦読みですよって言ってきてくれるんですけど。そ、それよりも、周りも誰も気づかない<笑>。誰, 誰, <笑>誰も気づかないですね。<笑> うちもその宣伝の人間に「気づいたでしょ?」って言ったら「いや何かですか?」みたいなって、えー、そうだから恥ずかしいからやめてよ。さんの身内も気づかないことを僕らが気づくわけじゃないじゃないですか<笑>いやもう恥ずかしい。あのアイイドルがフリー相手にあのよくやるツだでらよ ね,、うん、だよだらね<笑>なんかケーキが出てきたがおかしいなと思ったんですよ<笑>なんでケーキの話をわざわざするのかなと思ったんだけど<笑>そう、ね、違和感は覚えたけど縦に読むとはちょっと、ね、あちょっと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 これが未来につながってるんだっていうことを、僕も強調したせいもあってか。あの、すごい気にしてるんですよ。<笑>で、僕もそういう検索の仕方をちょっとするんですけど、バ、うん、ーチャルハイターファンのげん、こう言動をこう。取って言ってるんですけど、やっぱり割と、いや、なんか。盛り上がるといいな、これ、繋がってるんですよ、どれぐらい今。やっぱり、ダウンロードされてるのかなっていう、コメントはやっぱ見るんですね。うんうん なので、これは外野というか、やっぱバーチャファファンとして聞きたいところあるんで、言えないのはわかるんですけど、うん。そうなんです。じゃいや、あの、思ったより言ってるって言ってた、言ってたです。<笑>それは、そ, それ確か公開されているコメントなんです。思ったより行ってる。想定よりも。想定よりも言ってる。多くの方に遊んでいただいております。っていうのも、城、は、東、い、区というか。城、は、東、い、区なんですけど、これはあの、視聴者の皆さんの。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 ああね、桃鉄のすごいところこれなんか見ってるんですけどやっぱあれ大規模開発じゃなくて開発費もいわゆるワールドワイドで作るようなタイトルの開発じゃないのに国内であんな300万本いってるっていうのが化け物なわけですよ で, す、ね、でもあれがそれの凄さっていうのを単には300万本って絶対値で捉えちゃってるんでそうじゃないわけですよあの300万本って数字ワールドワイドで見たら別にあるわけですよ普通に鉄拳でさえ700とかもう800いきそうなわけですから。うんうんうん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 <笑> 800円ぐらいですね。二段800円で買えなそうですけどね。800円って書いてある T シャツを目指してる。でも、はい、多分これまあちょっとそういうことかなって捉えるしかないよね。800を今日あおきさんが言いたかった。たまたま家にあ た, たまたまもね。だからそ う, そう分かんないこれはあの800ダウンロードかもしれないから。<笑><笑> まあ、それもあります、ね。い<笑>もってないっていう<笑>そうそうです、はい、で、じゃあそれがどうなのかっていうことで言うとかなりすごいですねワ ン, ワンプラットフォームっていうことを皆さんちょっと意識した方がいいと思いますね。ですしかも、えー、11年ぶりの、えー、しつこいですけどいわゆる青木さん自身がおっしゃってましたけど今の10代20代前半の人がバーチャンファイターって言われても。 ちょっとピンと来ないよともいう世代がいる中でのこれですからねわかんないですけどねいくいくつかはでも数百万もは絶対言ってるはずですこれはもう僕これは僕の言葉ですからね僕の予想ですけど数百万は言ってます数百万は言ってますよ言ってま言ってるってことを考えるとどんだけの人が待ってたかということじゃないですか、うんうんうん、でちなみにえっと地域でいうとどこが一番ですか地域はこれそれは言えるんじゃないですか多分地域はおそらく鉄拳と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 それはそれと入ったもモータルコンバーも鉄拳も国一個単体で言っちゃうとアメリカ u s a なっちゃうんですよ。うん、で、どうアメリカになっちゃうんですよ。どうしても。ただリージョンで言うとよ鉄拳の場合は 50% か 52% ぐらいは揺らいでるんですけど、だいたい半分か最低でも半分か半数ぐらがヨーロッパリージョンなんですね。うんうん、で、じゃあそのアメリカは1位ですと。ね2位、はい、2位で言うとどこ。えっ、ー、とイギリス。 あ、UK、ああじゃああのあの、UK、はででそうですねおっしゃるとりだからヨーロッパでまとめると、ねはい、まあ半々かもしれないですアメリカとねあなるなるなるイギリス、えー、とあとドイツ、うんえー、やっぱドイツですかああ似てますねじゃあ、はいはい、同じだと思いますでえっ、ー、とまあ、ちょっとで飛んでブラジル、はい、あ南米いきますね南 米,、はい、南米もブラジルもありますしそうですねフランスも多いですフランスも多いです ね, ですね、うん、わかりますわかりますあじゃあ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 格ゲーカテゴリーだとほぼトップを取ってるぐらいの勢いなんで、うんうん、なぜか中は強いなぜかじゃねあの理由は分かってるんですけど<笑>結構前で今回やっぱりプレイステーションでされてるっていうのも大きいと思いますね、うん、プレイステーションプラスの傾向だとその順位になりがちそうなところもあります、ねはい、そ, う そ, うそうですねそれもあると思いますいやだから逆に言うと逆に言うとですよ待ってた人が多いのもありますけど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 それで考えると15年ぐらい触ってなかったみたいな人が半分ぐらい落としていると考えるとこれとてもつもないこういい機会といかチャンスでぶっちゃけこのベースでこの調子でいくともっといくから あ, ーあとまだフリー・トプレイのあこの放送をやる頃にあれですけど。 でもまだ期間間まだ折り返しぐらいですね、ま、だ2ヶ月間そうこ、ま、のであ収録時点で1か月ぐらい残ってるわけですから少なくとも普通に考えると100万200万は伸びるはずと考えると、うん、いやちょっと早がてにしたくないですけどでもそういう T シャツが家にあるかどうかわかんないですね着てこれるかどうか、うんいうん、そんな T シャツは見た<笑>じゃことないこの T シャツを僕見たことないですね<笑>見たことないですかでも、うん、これは。 そそのななんんだろうなそうなんですよか過去にやっぱり「バーチャルファイター」って CS で発売してて、うんまあ「バーチャルファイター4」とかですね「ワールドワイド」5もそうですけどワールドワイド出しててその本数販売本数ってわかってるわけですよねそれをまあ大きく想定を超える数ねってことは、ね、やっぱり既存の 濃, 濃いファンの方以外の方にも。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 <笑>ヘイトがかんないとやっぱりだってこれねから焦んなきゃやっぱり、うんね、ち, ょちょっといい意味での今ちょっと焦燥感 の, この一部が来たわけですからいこうそうです、ね、もっとイライラしたいですよね。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 うん、俺が想定しているそう俺が想定している大台行くかもしれないだとすると、うん、いや俺がセガのの系になったわ一つ一回勝負するなぁロってことですよね、うん、いやこれ俺勝手な妄想ですよ第7番組がこんな何の約束もされてないし、はい、あの見てる人もこれあのバーチャー反応所が早かったにしたらいけないと思いますよだってこれはいろんなね複雑なことがあるん経営判断ってのは難しいんです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 たこ焼き焼いてる竹虎さんがいましてですね<笑> ち, ゃんとちゃんといるんですいやさっきちらちら見えました、ね、ちょっとコロナ禍でこういう収録になってますけど<笑>、はい、あのディスタンスもあるんでこういう収録になってますけど、うん、ちゃんとたこ焼き焼いてますね、はい、皆さん青木さん来るしやっぱりたこ焼きは出さなあかんと あ, ありがとうございますであのちょうど第一弾が今焼き上がったので、はいはい、青木さんソース好きなんですかソース大好きですもうちょっとソースもの好きということで焼きそばたこ焼き大好きなんで竹虎さんお願いします、はい り V と。 いやもうバージァイターは初代から個人的に も, もうバイト代全部つぎ込んで遊んでい<笑>たんでバーチャーファイターで貯金減らした人がどんだけいるかっていう話ですよいやでも本当そういうお話ね、はい、いろんな方によく聞くんですけども皆さんいい年齢ですし<笑>そうです、ね、バージャワンからね遊ばれてたな、ね、なかなかその企業の中ではとかあの<笑>その社会の中でいいポジションになっている方が多いんですよ、うん、<笑>だからなんかいろいろ話がしやすいあ 確かそなんかやりましょうよって言った時に結構、はい、話が権限を持ってるでしょそ う, そう<笑>はい母さん青さんはいエンディングに向けてのゲーム対決でございます、はい、ちょっと青木さんからあの ど, どんなゲームをちょっとやるかはい説明だけしてください<笑>、えー、あのー、セガが出してるですね、えー、オリンピックゲームで ふるいに何かこれ見 て, てくだな<笑>東京2022オリンピックジオフィシャルビデオゲームタイトルになりますまだこの収録すている前でオリンピックまだ開催されておりませんかない<笑>でおりませんか2021年ですが、まあ、競技二種類三種類ぐらいしましたそうですねちょっとやれそうなこちらゲーム的には何種目ぐらい減てるんですか 何種目くらいですか？二十です。二十。二十。あそれはだいぶ入ってる。これどっから選べばいいんでしたっけ？オリンピックゲーム。じゃあはるさんのアバターもご用意してます後ではい出てくるんですね。すこれこれがそのいろいろ選べる項目なんですね。はいはい、ど, どれ？きっまあベタにベタに100メートル。ああもう。 走るだけ、ハイパーオリンピック的な<笑>懐かしい懐かしい今言って言いますか僕も本当にやったことないんで上下左右連打するとサラツみたいな方なかなかテクニックあるわけだ、はいはい、今回四番目のね、うん、一発勝負ですね一発勝負 100m、はい、ってあっという間味だ、ね、<笑> 俺, 俺っぽいおかしな人がいる俺っぽい人がいる かかかから走走走るるののののに<笑>かおかしいいいターマスななれれ感じて俺俺浮ますそオリンピックでこれ出てきた止められるだろ、これ。スタート いやあのねちょっちゃいです。 遅遅遅れれれままましししたたたストスパートのダッシュが結構ったおかプンしたこれ意外と面白いんだけスピカルの感じが。 これだとだと、から、ほらアバターですすごい。ね、ねここれいいい、じゃん、んのゲームでできながましたすごあ、0 0の嘘でこんな面白いゲームが立たたかないんだ<笑><笑>よ。<笑> いいやいや考えるい感じ